開けていきたいと思いますこの状態で弱中火ぐらいどうもみさんキズでーす今回は私なんとシラフなんですね私がシラフだということは思考知りでございます今回は皆様からものすごいご要望いただいた思考の確認です 普通に言ってほらもういっぱいレシピあるじゃないですかどれをやったらいいか全然わからないっていう方いらっしゃると思うんで私が確認の最高峰だろうと思うですねレシピ開発しました僕の試行シリーズの中でもめんどくさいですから 100% めんどくさいレシピなんですけども確認はですね裏技を使うとあんまりおいしくないんですね時間をかけるからトロトロの確認になるわけで今回は僕の思う試行確認作っていきたいと思います龍二の まずレシピはいじゃあですね材料紹介いきたいと思いますまず豚バラです見ていただくと分かると思うんですけども隔離の場合で、ね、油と赤身の割合が 5,5 /5 ぐらいが一番前です 噛むとちょっとトロプルな食感が隔離の良さじゃないですかあのトロプルの食感のプルの部分ねこの脂肪なんですよだから脂身があまりにも極端に少ないとですねこうパサッとしたね、えー、食感が際立ってしまうものになりますので5合ぐらいが僕はいいと思ってますはいこっちとかね油6にいくんじゃねえかぐらいのもんなんですけども、まあ、まあこれぐらいでもすごくおいしいこれを、えー、大体 600g 今回 650g ぐらいあるんですけども使っていきますでこれしょうがない。 いらっしゃると思うんですけど僕は油臭さとかむくために生姜、えー、必ず入れますしかも 20g で結構入れますねはいそして今ねことごとね似てるんですけども、えー、ゆで卵4個ゆで卵好きな方はもっとゆでてもいいですこれを固ゆで卵作ってますから沸騰してない水に入れて20分ぐらい出ていきますからねから固ゆで卵用意してください鶏ったらじゃあまず生姜を切っていきます 生姜はね、スライスしていきますススライスした後に千切りにしていきます千切りにした方が生姜の香りがね、よくね、出るんでねサクサクと切っていきますはい、でこのこの感じですねでお肉を切っていきますでお肉の切り方なんですけど人それぞれあると思うんですけど今回ね、ちょっと太いんですよねこれね一回縦に切りましょうか大ぶりの方が確かに迫力が出るんですけども大体ねこんなもんかなはい はい、これこれぐらいですね角煮ってねはいこのお肉は大きければ大きいほど煮るのに時間がかかるんで短時間で煮たい方はねもう少し小さく切ってもいいと思いますはい、こんな感じですかねはいこれぐらいのね、大きさがあればえー、と、もう最低限この角煮のプルとかも味わえますんでで、これで切り終わりましたしたらねえー、包丁はもうこれで、えー、OK です はい、で皆さん、先ほど気づいたんですけども、恒例の儀式を全然忘れてまして、早く角煮が作りたくてしょうがなくて、この角煮を作る上で、何が必要かいな、<笑>もう作っちゃってる、る<笑>こうなるためにはね、皆さん、やっぱね、ハイボールですよ、今日はね、ちょっともう秘密兵器あるんですよ、これ、セブンのカットレモン、レモン、キンのめんどくさくて入れてなかったら、でもこいつを入れると、ね、そして、アルチューマシーン、ビュー はい、といととうことで、至高の角煮を作っていくためにえこれね時間がね長いんでね仕上がる頃にはね出来上がって食べる角煮が一番美味しいと思うんで出来上がりますあーはいこれの儀式も終わりましたんでやっていきたますこれから豚を煮ていくんですけども今回煮汁も使っていくので塩分濃度大切になりますで小さじ1弱ぐらいのえマナブを入れていきます、はい、そして豚を入れていきます 沸騰したお湯ですよこれ沸騰したお湯に今回塩入れてんのって柔らかくならないじゃんと思ったらこれねこの豚自体に味を入れたいんですね少しね身は締まるんですけどもよく煮るとほろほろに柔らかくなるんでこれはねぜひ塩味で煮てください、えー、豚の中まで味が入ってホント美味しくなりますんででこれで弱ーブで1時間1時間後にあいましょう 1時間煮込んだあれがありますのでどうなってしまうのか開けていきたいと思いますそして火を止めていきますでねこれねあの茹で汁捨てないでください皆さんまずこの豚たちを吸出します今回はねこの豚汁もちゃんと利用します茹、ね、で汁を 200cc だけ使いますなのでここにですね 200cc 入れます煮込みます、はい ちょっとね、脂も入ってる状態なんですけど大体 200cc これ取りますでこれはうまみたっぷりですからスープにしてください塩ラーメン作ったりとかしてもちょっと美味しいんでで殻になった鍋にブルーニングを入れていきます、はい、そして、ね、さっき煮込んでた卵卵あれ一番ね味が使った方がいいんでこのなんか下の方に入れていただいてこ う, こう、こういう感じでね入れていきますはい、こんな感じですねでここに豚汁 えー、200cc はい、さっきの、えー、煮汁を利用しますはい、これもうつまみたっぷりなんでねで水が 200cc 豚汁だけだと塩味も濃いのでお水も入れていきますそして日本酒ですこれはねお塩が入ってないタイプの日本酒であれば何でもいいですはいだから清酒ですねはい日本酒これ日本酒で煮ることによっていい香りとうまみがつきますん で, でそして お, お醤油大さじ3杯 白だしは小さじ4杯小さじ4杯入れましたで砂糖です砂糖が大さじ5です結構甘くします45ですはいこれぐらい入れてください僕基本的に甘いのあんま好きじゃないんですけども角煮だけは甘くないっ て, ってダメなんですよなので、えー、と甘くします、はい、そしてここに生姜これが決め手です でこれね、どれぐらい煮込むかっていうとまた小一時間煮込むんですよだからね角煮って大変なのこの状態ではあの蓋しないでいいですなぜかっていうとちょっと煮詰めたいからなんですねこれねこの状態で弱中火ぐらいまあ40分から50分ぐらいでもいいかなはい、えー、煮ていきますそういうことで今煮ていた角煮がこちらでございます見てくださいどうですか なんとホットあ煮汁はねこんな感じ。まあ三分の一ぐらいまで減りましたかね。ということでこちらで今日の隔離の完成です。 じゃあ、それです、ね、戦の苦難を乗り越えて、やっと。しました最初は、シラフだったのに、もう完全に無理になってしまいました。食べていきたいと思います。いただきます。かっこいいか。チューハイレモンでお願いします。それでは、いただきます。いただきます。 皆さん、かなり甘口になってるのでこれからし忘れないですだねということでねいただきますいただきますもうからしありきなんだよ、ね、これいただきます<笑><笑>うまこれこれめっちゃうまいなこれ 甘さのコントラスト完璧でこれね煮てからね煮汁につけてないんですよそれでもこの濃さなんでこれ出来上がった時に最高の味に設定されてるんでもし寝かす場合は少し水を足していただいてそっから保存していただくと非常にいい味になると思います、はい、これはねでもねその煮詰まり具合がもう2時間で完璧な味になるっていうのがもう完璧ですね、えー、何が完璧かっていうともうこの僕が完璧なんです 肉、笑っちゃうぐらい美味いほんと限界なんだけど、限界でも分かる美味さっていうのがやっぱあると思うんですよね召喚書よ読みチョコも召喚ちゃんとあの、私別盛りしましたんでカバーイいただきま す, いただきます柔らかこれすごいですね柔らかすぎるやばいですね 結構、俺邪道なもんもやるけど調理法としては正当 め, めちゃくちゃうまいす、ね、うですねお疲れさです私命を懸けて作ったこの豚角煮もう本当に私自信がありますので全然皆さんですこれ 豚,、えー、豚バラですまあかくりながらね で、えー、と、まあ見ていただくとわかると思うんですけどもえー、とね、隔離の場合、ね、油と、えー、この脂肪の割合がですね油、えー、と脂肪って両方とも脂肪じゃないかな<笑>えーと、油と脂肪の割合が違うか、油と赤身の割合が 5−5 ぐらいが一番うまあね、今ね、ことご と,、ねえー、と似てるんですけどもえー、と、今ゆで卵、あっ、<笑>はい、えー、ゆで卵わ、まあ、かりますか見見える見えるる カメラ見える、はい。見える。はい。これね、えっ、ー、と四個。